お仕事でお待たせしました。それ、昨日は国際女性でした。一方、イギリスの経済紙、エコノミストによりますと、3月8日の国際女性を前に、先進国を中心とした1 9カ国を対象に、女性の働きや封さを強化した、 2022年の南北では、あいに日本は28で、つまり、2016年以降に、2年連続で、ワースト2となったそうです。なぜなら、日本と韓国語では、未だに、女性が、女性が、キャリア化を選択しなければならないという現実があることからです。